こちらガッツセレクト志津間優ナですみんな台湾で何か超古代の大きな力が目覚めようとしているらしいのでもきっと大丈夫ガッツセレクト台湾の皆さんそしてウルトラヒーローたちと一緒に必ずみんなを守るからねウルトラヒーローたちの活躍みんなで応援してね